おはようございますす代です昨日ですねなんと当店に FBS がやってきましたしかもあの夕方の有名番組「明太たイわとうとう私6代目ですね佐賀テレビや佐賀の NHK などを飛び越えまして福岡県の方に出演するようになりましたまあ FBS ですね あの福岡だけではなくて佐賀はもちろんですが熊本ぐらいまで見れるところはあるようですのでたくさんの方に見ていただければいいなと思います、えー、中身はですね畳は関係ないという内容になってますが一応当店の取材ですのでまあ畳つながりではあると思います12月1日夕方の「明太ワイド」で放送されます 多分放送内容はほんのわずかだと思いますがぜひ見ちゃってくださいそれでは6題でした